皆さんどうも光です、えっと、1ヶ月前に引っ越しててあのまだ洗濯機が乗ってないので今までちょっとお風呂で<笑>洗濯してみたんだけどやっぱ面倒くさくてしんどかったし<笑>人生初コインランドリーですあの近所のしょぼいやつこんな感じです。 で近所にあああのめっちゃいいパン屋さんがあってあれは朝七時からやってるよあ今七時半やで七時半でそのパン屋さんにちょっと朝ごはん持ってあ の, あのうーんめっちゃ美味しいこれね。 そう、おつまいも。ほんまに。本格的なパン。あそこは。ごめん、あほんま。本物いんじゃないね。んまあ。あっ。だね。こっち来た時、洗剤忘れて、もらって。洗濯物は、その洗濯機に入れて、お金も入れて。あ洗剤。洗剤がないね。って気づいていや、走って帰って。あの。取りに行ったの。 まあ、まあそんな感じですかねうん、うん、これからもうちょっと頻繁に、まあえー、どっか作ろうかなと思うけどあのわからないどちらかって夕方ランニングしてるからあんまり時間ないけど、まああの頑張ります 以上です。